Run Japanese interview fail p a s s part five. Welcome to Nihongo Max. Run Moshi Moshi Moshi. Hi, Moshi Moshi. 私は ABC 会社から田中と申しますが我が社に応募いただいてるんですけれどもあはい今お話大丈夫ですかはいよろしくお願いいたします日本語能力試験のどのレベルを合格していますか日本語力試験 JLPT 日本語能力試験ですね JLPT、あ、JLPT。あ、私、えー、N3 です。本当ですか ?N4 です。日本語能力試験のどのレベルを合格していますかはい、日本語能力試験の N3 を合格しています。わかりました。では、もう少し聞きたいんですけれども、えー、日本語はどこから勉強しましたか私は、医学校から日本語を勉強しました。日本 gomax.com 分かりました。では面接のために会社までいらしていただくことができますかはい面接のために会社まで来てくれますかはい面接のために会社まで来てくださいああそうですか仕事決まりましたか では、面接のために会社までいらしていただくことができますか。わかりました。ありがとうございます。では、日時などの情報を教えていただけますか。では、日時などをメールで教えますので。はい、よろしくお願いします。